佐藤健の演技が何をやっても佐藤健と呼ばれた原点を追う。おちょぼ口目線外しが出る条件。一見クールだけど実は誠実で繊細風。相手役から目線を逸らしてボソボソとセリフを話す。どんな感情もおちょぼ口で表す。金曜ドラマ、100万回言えばよかった。t b s 系金曜夜10時の初回放送後、冒頭の意見が SNS で話題に。実はこれは以前から言われていて、 女性のおしゃべり掲示板、ママスタや、ガールズチャンネルでは佐藤健の演技が、いつもナルシスト演技などと話題になっていました。スポーツ指揮者、人気俳優になると同時に、手厳しい意見も増え、いつの間にか、何をやっても佐藤健と呼ばれるようになり、中には、キムタク演技という人も、確かにボソボソ話して唇を尖らせるイメージはお二人とも共通していますが、どう SNS などで佐藤健の情報を発信している、佐藤健ウォッチャーの HATSU さんが振り返る。演技に目覚めた最初のきっかけ、高校2年生の時に初めて訪れたという原宿でスカウトされた佐藤健。主演デビュー作は平成仮面ライダーシリーズの中でも人気の高い名作、仮面ライダー電王、07年。演技経験はほぼゼロだったにもかかわらず、主人公を体当たりで熱演。 佐藤さんが演じた主人公は人格が入れ替わることがたびたびあり、その都度新しい顔を見せていました。演技が上手いとは言えませんでしたが、みずみずしい魅力で難役を務めました。この作品では自然な演技の佐藤さんが見られます。まだ現在の、キムタク演技の様子はありません。佐藤が演技に目覚めた最初のきっかけは、ROOKIS-08 年 TBSK だという、彼は雑誌のインタビューなどで、 多くの同世代役者の中で爪痕を残せず悔しい思いをしたと語っていました。そこから演技への取り組み方が変わったようです。その言葉通り、三浦晴馬さんと共演した、08年のドラマ、ブラッキーマンデーでは三浦さんの影ながらも存在感を発揮していました。その後、09年の、めいちゃんの出事などにも出演し、人気を集めていきます。この時の佐藤は演技について話題に上ることもなく、 若手イケメン俳優の筆頭ポジションだった。恋愛ドラマの場合に同じような演技が際立つ。今みたいな演技が見られるようになったのは、10年に当時 AKB の前田敦子さんと共演した、9点の頃。恋愛ドラマの主役を務めるようになり、相手役に翻弄されるパターンになってからよく、おちょぼ口、目線外しが見受けられるようになりました。ただこの時は、前田さんのロボット役の方が話題だったので、 加藤さんの演技への違和感は話題になりませんでした。同年の大河ドラマ、龍馬伝で龍馬の心優しい幼馴染役を演じ、幅広い世代への認知が広がっていきます。龍馬伝で演出を担当していた大友啓事監督の信頼を得て、後の、ルローニ剣心、シリーズの出演につながっていったんです。12年公開の映画、ルローニ剣心は大ヒット。普段は温厚な性格で、 小猿が口癖のおっとりキャラだが、感情が荒ぶると人斬り時代の荒々しい性格があらわになる。二面性を持つ主人公、日村謙信を熱演。ただ、謙信の日常モードの時はおちょぼぐち演技が中心でした。笑い。この映画以降、恋愛ものから遠ざかっていましたが、17年の映画、八年越しの花嫁、あたりから再び恋愛ストーリーを演じ始め、今のような指摘が増えたように思います。18年には、 半分、青い、NHK、義母と娘のブルース、TBSK に出演、SNS 上では、何やっても同じに見える、などの声が見受けられるようになりました。でも、半分、青い、派主演の長野芽衣さん、脚本家の北川悦史さんの方が叩かれていたので、そんなに目立たなかった。最大の当たり役、20年の、恋は続くよどこまでも、TBSK。 ドエスイ氏の天道帰り役を講演したが以降、この役のイメージが定着する。当たり役だっただけに、この後に演じたネットフリックス配信のドラマ、ファーストラブ、初恋でも、100万回言えばよかった、でもヒロインを一途に思い続ける役柄ですが、相手への優しさが見えないという声も、佐藤さんの作品を改めて見返して感じたのは、恋愛ドラマの場合に同じような演技が際立っていますね。 つまり佐藤さんは恋愛ドラマでのみ、その演技が話題になる役者ということ。それだけ当たり役に出会えたということだと思います。恋は続くよどこまでも、の天道のイメージが佐藤健から消えない限り、言われ続けるということか。何を演じても佐藤健、というのは褒め言葉だというのはドラマウォッチャーの舞田実さん。科目で無骨な役を演じることが多かった高倉健さんも、かつては、何をやっても高倉健と言われていました。 吉永さゆりさんも同じです。高倉さんも吉永さんも、あの人に傷をつけられないという周囲が配慮した結果、同じような役が舞い込んだのだと思います。だって清純じゃない吉永さんを周囲は望みませんから、と名優もかつてはそう呼ばれていたと話す。続けて、そういった意味では、佐藤健さんも歴史に名を残す役者さんになる可能性はあるかもしれません。